始まりまりしたダンサートークダンス大好きママダンサー MC のさやかですよろしくお願いします今月のソロ動画3本目でございますこのチャンネルを見続けてくれてる方は気づいてくれたかと思いますけれどもはいゲストトークの収録ができてませんうーんやっぱりね夏はダンサーさん忙しいのよ本当はねだから 4月じゃあ3月、月3 4、5月ぐらい、結構ね、オファーを何人ぐらいでも、5人ぐらいかは、ずっとこう、声かけさせてもらってるんですけれども、みんな、お返事は出演 OK なんですよ。ただスケジュールが本当に取れない<笑> <笑>ツアー回ってらしたりあのー、ねやっぱ夏っていろんな地方にワークショップに例えば行くとかできるので夏休みだからね学生さ ん, がなんかそういうお仕事が入ってたり振り付けのお仕事も立て込んだりとかしてはるんか本当にスケジュールがねめっちゃ暇やもんな私は<笑>、まあ、そういうわけでですね今回の動画のソロトークなんですけれどもダンサーのオンラインサロンに初めて入ってみたっていうトークでございますちなみに あのオンラインサロンってこのチャンネルの視聴者さん誰かオンラインサロン入ってる人とかいらっしゃいます有名なのはやっぱキングコングの西野さんのオンラインサロンが日本一会員数が多いっていうことでねすごい有名ですよねあとはまあ芸人さんだったらやっぱりこうオリラジのあっちゃん youtube 大学しておりますあっちゃんのローブレスっていうやつとかもオンラインサロンですよねつい最近ねウィンウィンウィンっていう YouTube で大人気の番組をあっちゃんがやってて宮迫さんとかね極楽トンボの山本さんとかと一緒にやってらしてそれのオープニングを あのダンサーをねたくさん使って収録してたメイキングとかもすごい YouTube 内で流れてましたけどそれのね振り付けを「かずきの種っていうねダンスチャンネルの方で振り付けをされててそれに出演していっぱいダンサーさんが出演してたんですけどもエキストラとかねそれのメンバーはオンラインサロンのメンバーの人が出てたと会員の方が出てたと「いや私ウィンウィンめっちゃ出たかってんけど」って<笑>私もダンサーで出たかってんけどって思ったんですけどえすごい豪華 だったんであので見てた時にね出演権利があるのは、えー、オンラインサロンメンバーだったということであオンラインサロンってこん な, なんかダンサーさん集めてなんか企画とかもやってるんやっていうのもね知ってる人は知ってるんだったと思いますけどええー、と思ってあと知ってるのはフィッシュボーイさんがダンサリウムっていうね多分オンラインサロンをやってらっしゃいますけど私どれも全然入ってなくてなんかやっぱりこうリアルで会う のがやっぱ好きやからダンスレッスンとかもエンダンススタジオさんに直接行ってますし直接会って踊るとかはやっぱりこう、ね、やってきたことなんでそれが楽しいのも分かってるしそれそういうのやりたいっていうのは思うけどオンラインサロンでやっぱダンサーが集まってつながって踊るみたいなのがあんまりやっぱりね あの入っっったたたことがななかかのでで知らなかったんですけれども、まあ、私がね今1個だけ入ってるオンラインサロンがね今あるんですよそれが精進エンターテインメントラボっていうオンラインサロンに入ってましてこれは、えっと、精進先生っていう方、えー、私ずっと存じ上げなかったんですけれどもこの方はテーマパーク出身なんですねもう大きなテーマパーク出身の方でこの方がサロンオーナーとして全国に今600人 な会員数600人の大きなサロンなんですけれどもそれに入ってまして会員のメンバーとしてはやっぱテーマパークダンサーを目指している子たちがやっぱベースとなるのかなそういう子たちが集まって、まあ、ダンスジャンルもだからテーマパークダンスするんですよねだから舞台系を中心にもちろんまあバレエのクラスもあるしタップクラスとかも始まるみたいですけれどもスロージャーズだったりとか年齢で言ったら本当にね幼稚園児 園児から本当に50何歳の、えー、お姉様方までいらっしゃるような、えー、そんな年齢層はねすごい幅の広い会員メンバーさんなのかなっていう印象があります私3月の末から入りましたまあ3月はちょっと覗いた感じだったんですけれどもそこから会員に入るとなんか LINE グループで、ね、招待されるんですよねで3つほどランクがございまして私はまあ一番安い一番下のランクの会員として今も入ってるんですけれどもそのランクの えー、ライングループに入ったんですけれどもまあね最初はなんかディズニーダンサーのオーディションを受けたかったのでとにかくテーマパークの練習をしないとと思って、まあ、初めはねオンラインレッスンでテーマパークをたくさん受けてお家で練習するっていう感じだったんですけれどもこれはそれでま あ, ありがたいなと思って実際にね正陣先生がレッスンされてる時間帯って。 っていうのは夜なので子どもたちが晩ごはんとかお風呂入れたり寝かしつけしたり宿題見てあげたりみたいな時間帯がレッスンだからちょっとちょっとそのオンタイムでは受けに行けないような時間帯だったんですけれども、まあ、好きな時間にアーカイブが残るので限定公開の YouTube の URL が届いてそのレッスンの動画をね送ってくれるので。 それをアーカイブででで見見る、るて練練習、お家で練習おきるよっていうのを、まあ、中心に初めの2ヶ月とこう練習させていただいたんですけれどももう一つね私がすげえなっていうかいいなと思う反面ショックだったのが LINE グループにね内容はもちろんね言えないその会員の有料会員の方にしかもちろん流してない情報なので何のお仕事かっていうのは言えないんですけれども。その まあ、ざっくり言うと大手の企業のまあそういうウェブ CM だったりとかのエキストラとかダンサーまあバックダンサーの募集も2件ぐらいあったのかなでもそういうちょっと踊れる方がいいんですけど CM に出てくださいっていうねそういう案件っていうんですけれどもそういうのが毎月ちょっと数えてみたら。 11件とか13件とかやっぱ10件以上毎月、まあ、4月5月もう6月今終わりに収録しているんですけれどもこの3か月間見てもね10件以上のそういう出れるんだったらすぐ連絡くださいっていうお仕事依頼がめちゃ届く<笑>それが私びっくりしただってさ精進先生この方に 毎月10件以上のそういうダンサーのこう「誰かいませんか?」っていうご依頼が来るってもうそれだけこう、まあ、信頼と実績があるからこそだと思うんですけどこんなに来んのみたいな。っていうのも私もねあの一応振り付けも一応したことあるんですよ。あのもちろんね教えとか振り付けとか先生としてのお仕事っていうのはもちろんこうまだね結果としては少ないそんなにや っ, てやってこなしたことないんですけれども、まあ、できる。 じゃないですすかかでできるじゃな い, ですかってい振り付けもでできるるやったことあるでも私が振り付けしたのって多分さかぼったらコロナになる前の笑い芸人の千鳥さんのお笑いライブの、えー、ライブの途中でね千鳥さんがちょっとネタとしてちょっと踊りたいみたいなそれのちょっとライブの振り付けとかダンスレクチャーをちょっとしてほしいねみたいなので振り付けをねしたことがあるんですよ。でもそれからだかららだ てるけど、振り付けの依頼なんか来ないわけですよ。<笑>営業不足。きっと。それはここにこんなに時間あって、こんなに栗も作れる。多分1個渡してくれたら、それにむちゃくちゃ注力できるぐらいの時間がありますよ、ね。みたいなここにね。振り付け師ダンサーいらっしゃるのにゼロなわけですよ。<笑>どんな 毎月お仕事ゼロなわけですよそういうご依頼があれってなってるのにオンラインサロン入ったらもう LINE にもう毎月10件以上ダンサー募集のエ キ, エキストラ募集の案件が届く届く<笑>どういうことだからなんかもうだかショックですよねそれはそれで<笑>なんか私に頼んでよみたいな。 超人先生もすすごい忙しそうなんですよ普段自分のね教えレッスンもやりの今ね多分こう全国ワークショップみたいなのもねやってて何十か所もこうあの東京だけじゃないいろんな地方に行って日本全国に教えに行ったりとかで振り付けももちろんされてるだろうしね結構こまめに SNS とかも配信ずっとし続けてる方なので、まあ、インスタグラムかなそんなお忙しい方にこう 投投げなくても投げななくくてててももっていうかここにもっと暇な時間を持て余してる振付師ダンサーいますけどみたいな全然私やりますけどって感じなんですけれども、まあ、それはねもうちょっと営業していかなあかんって感じですけれども休みすぎたんでねだからあ集まる人には仕事ってこんなに集まるんですねと思ってビックリしましたねそれがオンラインサロン入ってあこんなに企業さんから ダンサーさんお願願いいししまますすエキストラおおってお話が来るんだっていうのがあのびっくりしたところかも分かんないこれがこのオンラインサロンだからそれだけ案件が投げられてるものなのか他のねあのオンラインサロンに入っても「そのダンサーさん誰か手出てください手助けしてください」っていうのが他のオンラインサロンでももしかしたら飛び交ってるのかなって思うとちょっと。 早入っっとけばよかったとは思いましたよね<笑>だってそれ 入, る入らんかったら私への依頼とか案件なんてゼロでしたからねほんまに振付師としてもダンサーとしてもやっぱ「お願いします」っていうのはやっぱしつこないだ、ね、あの間ねありがたいことにお友達のところに出張レッスンは行かせてもらいましたけどやっぱりね数としては本当にまだまだなの で, でどんなね依頼かっていうと、まあ、全体的な雰囲気を見ると、まあ、きっと キッズちゃんへの案件が多いのかなってお子さんで誰か出れませんかっていうのが多いのかなっていう印象もあるけどでもあとはやっぱりその10代20代の若者への出演依頼っていうのもねたくさんあって。 でまあ、それやったらじゃ あ, あらさあらこう関係ないやんって思うかもしれないんですけど見た目がその10代20代に見えればあの年齢を超えてても大丈夫ですとか、まあ、そういうふ、ね、ふわっとざっくりした案件ももちろんて急ぎで投げられたりするので、うん、だから私もそのでパッとこうプロフィールとかスケジュールをパッて出せばあの全然こうお願いしますって言えるようなあのその内容ではあるんですよ。 それがほんまにすごいな思いましたねなかなか難しいな仕事を取るのって思ってさなんかさやっぱりこの1年間ね YouTube もやってみてさ全然バズらへんやん<笑> YouTube ってこんなに難しいものなんやっていうのも。 知りましたした、まあ、楽しいからねって言っても楽しいから続いてるんですけれどもそのお仕事っていうことに関してもねやっぱり難しいんやなと思ってさこんなにさ踊りたい気持ちはあるのにさ踊ってお金もらうってなかなか難しいのやっぱりってさ思い出してきてさ<笑>レッスンもね久杉先生のね動画の時にこう教えするのちょっと億なんですよねって先生やるの億なんですよねっていう話もね久杉先生の会に結構喋ってたと思うんですけどやっぱりこう教えもその。 ね、背中を押していただいて、よっしゃ頑張ろうと思って、とりあえずもう月に一回でいいから人にダンスを教えようと思ってこうねやってみてる三軒試合のマネンタルスタジオを借りて、毎月 えー、もうほんまに子連れでもいいし、まあ、小学生から中学生高校生もちろん社会人大人ママパパでもいいんだけども、まあ、ガールズ系の振、ね、りが好きな人はもう全然来てないっていうダンスレッスンを毎月コツコツやってるんですけれども本当に、ね、来て も, も1人の人とかもあるしあの0人の月も全然あるし全然、ね、あのうまくいってないんですよ正直。 毎月ね三軒茶屋でねチラシ配ってるんですよ<笑>ポスティングとかをして毎月今100枚ずつを三軒茶屋周辺にこう巻いたりしてるんですけれどもそれでもねなかなかレッスンに人も来なくてあビジネスってこんなに難しいんだなと思って34茶屋2児のママ、ま、社会復帰苦戦しております<笑>本当に。 でもねコツコツとやっていくしかないと思うので1月とかのね動画だと本当一人ママ友が来てくれましたけどこれほんと一人来てくれるだけでも本当に貴重なことなんだなってありがたいことなんだなって思いながら、ね、コツコツ仕事をしていくしかないのかなって思ってるんですけれども本当に私自身にビジネススのセンスがないんじゃろうね<笑>どうするでも旦那さんすごいと思う今更、えー、ずっとすごいと思ってる旦那は。 旦那さんは、ね、あのやっぱ経営者なので、すごいですよビジネスをどんどんどんどんもうコロナ禍も大変やったけどそれを乗り越えてもうどんどんどんどん、ね、成長していってる旦那なのでもう本当にいつも旦那はすごいなぁと思うんですけれども改めてビジネスしてる人結果出してる人ってすごいんや<笑>でもも そんなねビジネスがうまくいってないとか言っても子供たちは本当にとっても可愛いのですごいんですよその専業主婦の方も本当にすごいもう子供といるだけで一日やることもう山ほどあるじゃないですか<笑>時間ない毎日みたいな、ね、子供のことをやるだけで本当にもう素晴らしいことなんですけれどもダンスもね一生続けおばあちゃんになっても一生続けていきたいとは思ってるのでどうにかせんとはいけんよね で、まあ、今日はね今回の動画ではオンラインサロンっていうのね皆さんにちょっとどんな感じなんかなっていうのを、まあ、知らない人も知ってる人もいると思うんですけれども、えー、私も初めて入ってみてこんなだったよっていうのをねお伝えしてみたかったのでもちろんいいなと思った部分もあるしなんかそれに、ね、案件がいっぱい届くとか知らなかった東京ダンサーのやっぱ知らなかったそのお仕事事情とかこういうプロフィールの作り方をしたらいいよとかフリーランスの子はこういうふうに仕事を取っていくといいよみたいなそういうねこう知識 知識みたいなものもそのののそさんのナインンサロンでは結構配信してくれてたりコラムみたいなのねブログみたいなのを書いてそれも全部共有してくれてたりするので知識としてもなんかいろんなことをね伝えてくれてるサロンではあるんですけれどもいいところなんじゃないかなっていうところももちろんあるし絶対入ってねって全押ししたいわけでもなくてちょっと引っかかるかなっていう部分も<笑>。 やっぱり人ななんででしし悪しはあるじゃないですか、まあ、皆さん気になったらねもしこの動画を見て気になったらちょっと覗いてみたらいいんじゃないですか入会もで大会もね大会する時にめっちゃ手続きがめんどくさいとかあのめっちゃ引き止められるとか、ね、そういうことはないらしいのでもう入大会もいつでも自由に好きなタイミングで大会してくれていいんでみたいな、あのー、サロンなので試しでちょっと1ヶ月覗いてみるとかあこんな感じなんやみたいな。 で気になった人はね別に絶対入れとは言わないんですけれども気になった人はあの1ヶ月ちょっとと覗いてみてもいいいいててみもんじゃないかなかは思いますで今回私はこのサロンに今入ってみてるんだけれどもオンラインだからこそ出会えるコミュニティの人たち。普段の生活では 全く合わなないいだろううっってて人たちに多分会ってるのでもう知らない人ばっかりだからもう2人ぐらいなんかあ知ってるなっていうダンサーの子もいたんだけどあのほぼほぼ知らないメンバーばっかりなんですよ「あえ誰ですか?」みたいな向こうからしても「さやかさんって誰ですか?」っていう状態 の, あの人たちと出会える知らなかったダンサーの人たちダンス好きの人たちとあのたくさんこういらっしゃるんだっていうのが分かるので。 それはなんか、ね、オンラインならではのコミュニティだなと思いました、なんかたくさんの人とそこでつながれるというか、もしかしたら、ね、これが別のサロン、なんかダンサーさんのサロンだったら、ね、やっぱそのフィッシュボーイさんとか、あとはなんだっけ、あっちゃん、オリラジのあっちゃんのサロンも、ね、ダンサーさんがあんなにいっぱいいるんだっていうのは、ね、ウィンウィンウィンの動画で知ったので、あなんか気になるの、そのダンサーさんの人たちが気になるなっていうのはあるし、サロンって入ったことなかったけれども、なんか覗いてみてもいいのかなと。 思いましたね。逆にね皆さんの、あのー、視聴者の中でもねこのオンラインサロンおすすめやねーとか「もうさやねやったら絶対このサロン入った方がいいのに」とかのぞい「のぞきに来てな」みたいなとか あ, のあったらぜひ、あのー、コメント欄で教えてください<笑>コメント欄難しい人は LINE 公式アカウントから直接トークのメッセージくださいはいお待ちしております今回はじゃあ以上ににになります。<笑>急に終わる。説明概要欄に オンンンラインサロン私が今入っているオンラインサロンのリンクはちょっと貼らせてもらいますなので気になった方はそちらをぜひね見て無料でね上がっているものもあればやっぱ会員にならないと得られない情報っていうのももちろんありますのでちょっとそちらのウェブサイトの方からどんな感じなんだろうっていうのはちょっと覗いてみていただければいいのかなと思いますあとはコメント欄で本当に仕事ってこうしたらいいんだよとか<笑> もうちょっとさやねんはこういうふうにビジネス売ってったらいいと思うみたいなと か, なんかアドバイスというか教えてください逆にビジネスセンスがないさやねんはうーんっていうのをこの1年ぐらいでほんとまだ痛感しておりますもともとないとは思ってたよもともとないとは思ってたけどやっぱないなっていうね皆さんの知識をぜひお教えてください<笑> チャンネル参考になったなとか、なるほどなとか、面白かったなって思ってくれた方はですね、えー、チャンネル登録とグッドボタン、高評価もお願いします。さ、えー、やね、他の SNS もやっております。インスタグラム、ツイッター、r TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもね、好きな SNS ありましたら、フォローしに来ていただけると嬉しいです。皆さんでね、あのダンス好きの情報をシェアしていきましょう。それでは、またお会いしましょう。ほ、ま、ななーン s でしたー。